それでは発表時間は30分となります。中川さんを拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。えー、2日目最後のセッションにお越しいただきましてありがとうございます。パイコン JP2020 にもといパイコンスタジアムへようこそということで、今日もエンジニアリングとデータサイエンス野球の話を頑張ってやりたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と枚数が結構あるので早々と行きます。 はい、まずですね、えー、ちょっとこのセッションの説明をちょっと簡単にしたいと思います、えー。一言で言うと、Python と Spark と Google クラウドで数ギガバイト以上のデータをいい感じに処理して扱おうぜというのが、このセッションのテーマになります。えー、内容的にはです、ね、今回、ちょっと中上級者向けに作っています、えー。野球関係の話とかももちろんあるっちゃあるんですが、技術的にです、ね、結構、初心者の方、もしかするとついてくるのは辛いかもしれないんですが、まあ、聞いていただければなと思っております。 まあ、何やとは野球のオープンデータで面白いおかしい話を目指して頑張りたいです。はい、で皆様に期待する前提知識とモチベーションですが、えー、最低でも Pandas とか SQL でデータ処理とか分析、えー、解析をやったことがある。あ Google クラウドとか AWS、Azure みたいなパブリッククラウドで、まあ、Python を使ったことあるぐらいの、えー、知識があれば、ついていけるんじゃないかなって思います。まあ、理想を言えば、AWS、のラムダとか g o グーグルクラウドのアップエンジンとか、えー、クラウドランとかそのサーバレス系のサービスを使ったことあるよなんていう知識があるとよりすんなり反射入ってくるかなって思いますはいまあ野球は大谷さんが誰かって分かっていれば大丈夫かなと思います<笑>はいサクッといきますはいお前誰よですが中川市一と申します、えーうん、今は まあ、大手外資 IT コンサル企業って書いてあるんですけど、口頭で社名を補足すると、今、アクセンチャーという会社で勤めています。エンジニア系のまあ主にクラウドインフラとか、そういう基盤とかを扱うえーとチームのマネージャーをしておりますま。個人としては、趣味と実力を兼ねて、お酒を飲みながら野球とか、あとはフィジカルケアとか、そういったところのアプリとかサービスを作ったり、データ分析とか解析をしたりとかして、ブログで。 あの出したりとかこういう場所でしゃべったりなんていうことをよくしております。はい、で今日の格好清掃を見て分かる通り僕はあの日アムファンでしあの新庄が大好きであの新庄が好きで逆を見始めました。はい、で今日のえお話はこの4つです。まあメジャーリーグのビッグデータの話をちょっとするのと、えー、Python と Google クラウドで作るサーバレスでいい感じなデータ基盤まあここの話からえと本題のスパークの話にうまく流れていくみたいな流れになって おります今日のこの話が終わる頃にはきっとパイスパークとデータブロックという単語を覚えて帰るんじゃないかなという気はしております。はいどどんどん行きます、はい、メジャーリーグのビッグデータで遊ぼうということでまずはですね今回扱うデータがどんなものかみたいな、えー、と話からしたいと思います。えー、メジャーリーーリググのビッグデータえっ、ー、とですね メジャーリーリグ好きの人は多分名前聞いたことある人もいるかもしれないですけどメジャーリーグってスタッドキャストっていう、えー、データを取る仕組みがあってこれがなんとですねファンの人たちでも使えるんですよでどういうものかっていうとカメラとかレーダー球場にカメラとかレーダーが設置されていてそれでボールの動きとか人の動きを全部トラッキングしてるんですねであのー、今年大谷さん結構活躍されたと思うんですけど大谷さんがホームラン打ったっていう時に打球速度が出たりとかあとはその 160何キロのまっすぐで三振みたいな、つういうのあると思うんですけど、こういうのは全部、そのスタットキャストというシステムでデータを取っています。で、このデータがですね、ベ、えースボールサーバント MLB.com というサイトで見ることができてですね、なんと CSV でダウンロードもできます。で、大雑把なデータのサイズでいうと、えー、メジャーリーグは30チームで162試合あります。それで大体おおよそ70万球から80万球前後、データのサイズからすると、 400メガバイトから600メガバイトぐらいで91個のカラムの CSV になっています、はいで。公式のデータ仕様とかもちゃんとあってただ、これあのすごい読みにくいので過去にちょっと僕がブログで書いて、えー、と翻訳しているバージョンもあるのでそちらご覧いただきたいんですけど今日はちょっと軽くですねその翻訳したブログの抜粋をちょっと見ていただこうかなと思います、はい、これがメジャーリーーリグのデータのデタ仕様です。<笑> これが91カラムあの灰色のところはです、ね、これね、あの非推奨カラムというかデータが入っていないという、なかなか意地悪な仕様になっています。こんなの分かるはずないじゃないですか。はい、分かるはずがないので、えー、今回ちょっとサンプルを作って公開しています。あちょっと、ね、あの発表前にツイッターでつぶやいたんですけどあの、これからお見せするグラフとかその元になったデータはあの自分の GitHub のリポジトリでパブリックに公開しているので。 真似したいなってきた勝手に持ってってください。はい、ということで。えー、これはあのちょっと、一昨日ブログを出したものからも、ちょっと抜粋したんですけど。今年の大谷さん、ピッチャーとしての大谷さんですね。えー、あの大谷さんって速いボール投げるじゃないですか。でも、イメージと全然違って。あの、まっすぐよりもスライダー投げてるんですよ。これわかりますかね、グラフ、上のグラフで黄色のやつが、えっと、これ。横軸が。 ボールの数で縦軸が急速ボールのスピードですねでスライダーをめっちゃ投げまくってる一番上の赤い丸がまっすぐなんですけどまあ、っすぐだいたい100マイル160キロ出るんですけどその110キロ出るまっすぐよりもスライダーめっちゃ投げてるんですよ。もうなんかスライダーばっかり投げるマンになっているなって思っていてで今年の大谷さんで一番良かった日のデータをこれ抜粋したものなんですけど。 えー、球種の割合見てもこの黄色がスライダーなんですけどもうスライダーしか投げないピッチャーであることが明確であるとでその次に多い、えー、この茶色のところがカッター、いわゆるカットボールっていうまっすぐっぽいんだけどちょっと落ちる球みたいなやつなんですけどそれをめっちゃ投げていますとでなんとですね一番割合が低いのが赤色の 3.8% これがフォーシームファストボールいわゆる、えー、と綺麗なまっすぐですね。はい なんで意外と大谷さん、まっすぐで勝負してないっていう感じですと、とまあこれはですね、ちょっと簡単なジャブみたいな話で、こういうことが分かるんですよ。で、えー、時系列データなので、そのパフォーマンスの変化とかも分かりますし、あとはそのちょっとさっき説明はしょったんですけど、あの円グラフの隣の2つのグラフが、これ、の一言で言うと、有名な野球ゲームあるじゃないですか、あの丸っこい、ここが動いてる野球ゲーム。 あれの目線あのキャッチャーから見た目線でボールがどこに行ってるかあのっていうのが真ん中のグラフで一番あの端っこがリリースポイント要はあの投げた時の こ, この位置これ解除の人しか分かんないなきっとなはいまあいいやはいえっ、ー、とそれをプロットできるとでこれができると何ができるかっていうとちゃんと座標計算したら 3D 描画とかいけるぐらいのデータなんですねはいというものを使っていますよとでですねこういうデータを見るとですね 毎回ジュピターノートブックとかでやるのめんどくさいんでシステム欲しいなってなるわけですよあとは元となってるサイトこれ見ると分かるんですけどちょっと使いにくい正直使いにくいなので自分で作ろうということで自分で作りましたで、えー、っとこれ作るときにですねあの先ほど自己紹介で僕はクラウド系のインフラのエンジニアのチームのマネージャーがやってるみたいな話したと思うんですけどまあそれのなんか練習がてらというか俺が考えてるいい感じのデータ基盤作ってもよかろうと思って、まあ、作ってま で今回作ったものがこれでえー、っとあえっと URL つぶやいてるんであのこの発表中だけ公開してます本来は自分個人用という感じで作ったんですけどちょっと待てよ出るかなあのまあ皆さん手元のパソコンとか あのタブレットとかであの僕のツイートを探して URL を叩いてもらえればあのパイコンのこの2日目、今日の間だけ皆さん見えるん で,、はい で, ですね、ちょっと待ってくださいね、はい、こんな感じで8月から10月せ、まあ、っ, っかくだらシーズン開始からやるかシーズン開始から大谷さんがどれだけ打ったかというといい感じに出ましたね。34本ホームラン打ってとか これ打球の種類とか、まあいろいろ出してます。あ、これはあの分かりやすいですね。えっ、ー、と。ヒットロケーション、えっ、ー、と、どこにボールが到達したかですね。これとかはちゃんと消せば、ヒットだけ残せるみたいな、はい。まあ、気になる方はあの発表でも聞きながら、あの適当に遊んでください。はい。で、はい、じゃあ、ちょっとしばらく出しますね。はい。いいかな。あの、あんまり時間ないんで、さっといきますね。はい、で。 えー、とここからちゃんと話したいんですけどアーキテクチャの全体像ということでさっき見せたダッシュボード実はこんな感じでできていますとめっちゃわけわかんないですよねこれだけ見ても<笑>はいで、えー、とこれ何をしてるかっていうとデータを集める仕組みとデータを見せる仕組みそれぞれ作っていて集める仕組みも、えー、と見せる仕組みも全部サーバレスにやっていますとでここでちょっとサーバレスっていう話の定義っていろいろあると思うんで、えー、と揃えるために話をするとフルマネージドでサーバレス系クラサーバレスなクラウドサービスっていうのは何かっていうと CLI とか API とかコンソール上でポチポチしてひとまず環境は手に入ると。でもう一つがそのいわゆるバーチャルマシーンではなくてその Amazon の EC2 とかその Google クラウドの GCE みたいなバーチャルマシーンじゃなくてその使ったときだけあのコンピューティングリソースが割り当てられる系のサービスをフルマネージャーなサーバレス系クラウドみたいな感じでこの資料で扱っています。はい なので あ, のあとはあれですね、クーバーネンティスのクラスターを自分で立てるっていうやつは、それはもうサーバーレスではないっていう感じですね、要はサーバーを持っていないものという感じでございます。まあ、いいところとしては、えー、とデプロイとかスケーリングとかは CI とか CD でうまく、えー、と か, かましてできるのと、あとは使った分だけ確認になるので、非常にお財布にも優しいという感じですと。で、えー、とあんまり時間が残ってないから、さっさと行こう、はい。で、ユースケースなんですけど、さっき見せたデモが、この青枠の部分ですね。 これはどうなっているかというと、えー、クラウドランという、あ一番こう皆さんから見て向かって左が、えー、とクラウドランというそのアプリケーションのホストをする仕組みで、えーと、さっきのダッシュボードアプリを見せていますあ、えーと。ちなみにアプリケーションはダッシュで作っています。ダッシュの話詳しく聞かせろという人はあのスライドかなんかに質問として書いてください、はいで。裏側にはクラウドファンクションズとかいろいろデータベースとかいろいろバックエンドがいますと。で 今日の話は別にダッシュボードアプリはぶっちゃけどうでもよくってメインはむしろデータ収集とビッグクイリーへの保存みたいなところがメインですと。でこれどういうことをしてるかっていうと先ほど紹介したベースボールサーバントっていうサイトをクロールして CSV を手に入れてこれをですね、まあ、投球のデータとかあの打球のデータとか分類しつつクラスタリングしつつ選手のリストも作りつつみたいなことをやってデータウェアハウス役をやっているビッグクイリーに保存するっていうタスクを データプロックというそのスパークのサービスでやっています。でさらに、先ほど見せたダッシュボードアプリ、ビッグクエーリーを直接見ているわけじゃなくて、実はハイヤーストアというノーエスケールを使っていて、そのノーエスケールにデータを放り込む仕組みというのも作っていて、まあ、これはビッグクエーリーのデータからサービスに必要なデータだけ抽出して、えー、データベースに保存するというタスクをやっているという感じです。はい、でようやっとここ で, です、ね、タイトルにあるパイスパークがやっと 開始14分にして登場するという感じなんですけど、はい、ここは割とちゃんとした技術パートです。はい、で、この話のスコップを改めて整理する と,、えー、と、この部分ですと、ダッシュボード本体は関係ないですと、まあ、33.4 秒で分かった気になるスパークということ で, です、ね、あのスパーク知ってる人もいれば知らない方もいると思うので、スパークの話をちょっと軽くしたいと思います。 えー、すごく雑にざっくり話すと大きいデータをいい感じに分散して処理するためのフレームワークっていうのがスパークです。で、スパークそのものはえと Java でできていますがだいたい使い方として Java のコードを書いて使うかえー Python で PySpark というそのインターフェースえーと API がありましてそれを使うことが多いですとあとは R とか他の言語も使えたりします。使い方としては バッチ処理としてあのドットパイファイルを書いてそれを何かしらの方法で動かして、えー、処理するか、まあ、皆さんおなじみの Jupyter ノートブックとかあとはそのスパーク自体にも絶ペリンという、えー、そのノートブックを扱うための環境をホスティングする仕組みがあったりするのでそれを使います。で、えー、そういうことをやるので結構ファイソン使いには非常に馴染みが深いあのデータフレーム的なインターフェースも存在していまして2つあります。 一つは、えー、とこれはもうずっと前からスパーク、前からあるやつで、えー、とスパークそのもののデータフレームで、パンダスに似てはいるものの、似て非なるものです。まあ、使い方は一緒です。でもう一つは、パンダス API っていうスパーク 3.2 以降でできたものになります。ただ、これはなんか一部制約があるみたいです。で、えー、実際、スパークをどこの環境で使うかっていう話なんですけど、 結論から言います、えー、皆さん、この発表を見て、スパークやろう、来社は仕事で触る要件あるんだけどっていう方は、ぜひ、えー、各クラウド事業者が出している一番下の選択肢ですね、クラウドサービス、提供のマネージドサービスを使うという方式を取っていただきたいなと思っています。理由はシンプルで、オンプレだろうが、あとはそのクラウド上でバーチャルマシンとか、Kubernetes のクラスタ立てでやろうが、インストー ル, トールとその管理、めちゃくちゃスパーク面倒くさいです。はいで Google c クラウドの場合、まあ、そういった面倒くさい方法を自前でやる方法ももちろんあるんですけど、これは一番上の方法をお勧めしない方法ですね。えー、データプロックというマネージドサービスなんで、これを使うことが多いです。えー、データプロックは、えー、と通常のデータプロックを使うと、裏側で勝手に GCE とか GKE で環境ができてやる、まあ、サーバーレスじゃなくて、まあ、普通にサーバー立ててやるタイプのものなんですけど、 これから先紹介するのが、えー、と最近なあの加わったデータプロックサーバレスというものがあるのでそれをちょっと紹介したいなと思います。はい、Google Cloud にはデータプロックというサービスがありますよという話は先ほどしました。でこちらはあの先ほどお話しした通り今まで GCE とか GKE でやってたんですけど、えー、つい最近、たぶん年に入ってからです、ね、ちょっと正式な GAB は忘れたんですけど、えー、サーバレスというのができましたと。で 想定されるユースケースとしては1日に1回動かすバッチとか30分1時間おきまあなんかいわゆるそのデイリーとかアワリーで動かすバッチみたいなやつとかをえっとうまくサポートできるのがサーバレスですただまあ欠点としてはえ常にそのホストが立ってるわけじゃないのでノートブックみたいなそのアドホックなえっと環境では使えないです で何よりもいいのは、えー、と使った分だけ課金になりますし、まあ、そ の, あの瞬間風速だけコンピューティングリソースがあればいいみたいな使い方にはすごく相性がいいやり方になります。で今回はそれをどこでどう使ったかというと2つですね、えー、とデータ収集、えー、ビッグクエリーでデータ投入というユースケース と, あとはそのダッシュボードアプリ用のファイヤーストア、データベースに突っ込むためのバッチ処理です。 でえー、とこれが先ほども出した、えー、とクローリングしてからビッグクエリーまで入れるという絵なんですけどこれのうち、えー、とあクロールに関してはまず、えー、と一切スパック使っていません、まあ、やろうとめはできるんですけどあんまり利点はなくてですねそれをやるぐらいだったらクラウドファンクションズとかクラウドなんで小さめのスクレーピングのアプリ、まあ、スクレーピングのアプリはあの Python でスクレーピングだとなんかリクエスト HTML 使ったりとかスクライエピー使ったりとかいろいろあると思うんですけど まあ、そういうアプリを作ってあのクラウドファンクションとかクラウドランで運用するというのが多分一番楽な方法です。でそのスクレーピングしたものを GCS、えー、とクラウドストレージに保存してクラウドストレージからスパークにデータを引っ張ってきて処理をしてビッグクエリーのテーブルとして保存するということを、えー、やりましたここの真ん中のところがそのデータプロックサーバーですというところが活躍したところですね。で データプロックの使い方をちょっと細かく話すると30分じゃ終わらないんで、気になる方はですね、Google クラウドのドキュメントとかサンプルを写経しながらやるといいんじゃないかなって思います。えっと、これ結構、実際使うユースケースも想定したサンプルとかは特に、あの特に GitHub のリポジトリには結構いいサンプルがあったりするので、おすすめです。特にサーバレス用とかそういうのは書いてないんですけど、全然そのまま使えます。はい。 で今回、私がやったことを、まあ、ちょっと軽く、えー、とスニペットを抜粋する形で紹介します。でえー、とスパークは、まあ、言っても、まあ、データ処理のフレームワークといっても、まあ、なんかその実際なんかデータベース的な使い方をすることとかも結構あるので、えーとまあ、データベースを使うときって皆さんあの、MySQL とか Postgre とかでもそうですけどなんかコネクションを貼ってからそのコネクションをいじくり回したとかするじゃないですかスパークも一緒でそのスパークセッションというやつを作る感じになります。 まあ、これはなんか結構、スパークの本とか、サイトを探すといきなり当たるやつなんで、わ割と、ああ、なるほどって感じだと思うんですけど、データブロック特有の注意点としては、ビッグクエリー使うみたいな感じになったときには、ビッグクエリーのじゃをあらかじめ指定しないと使えないんで、そこは注意が必要ですと。で、これが苦行だったんですけど、皆さん思い出してください、僕、メジャーリーグのオープンデータのカラム何ラムあったかという話をしたかと<笑>。 91個絡まったんですよでその91個の絡むをですねちゃんとこれ CSV とかそのファイルデータから読み込む時にはスキーマ定義をあらかじめ作らないとうまくデータ変換してくれないというところでですねあのそういったスキーマを書くという、えー、っと苦行がありますとまあ普通の仕事だったらそんな90絡むことってめったにないと思うんですけどまあ使う時にはそういう感じになりますと。 3、えー、つ目が、えーとまあ、そのスキーマを指定してクロールした結果の CSV を読むみたいな感じなんですけどこれに関しては、まあ、リード関数みたいなやつがあって、まあ、イメージ的には Pandas って結構リード CSV とかリード HTML とかいろんな関数あるじゃないですかそういう似たようなやつがあってあとはそのオプションとしてフォーマットを指定する、まあ、今回はフォーマットが CSV なので CSV と、まあ、これは JSON だったら JSON ですしビッグエリアだったらビッグエリアになるみたいな感じです。 でまああのまあ、指定するものはあれです、ねえー、っと読み込みのフォーマット と,、えー、っとオプションだとヘッダーがあるかないかみたいなところとあとはどのファイルを読み込むかっていうのが、まあ、GCS 上にあるんで、まあ、あの GCS を URL パスを指定するみたいな感じですね。はい、でいろいろいじっくり回した後にビッグクエリーを保存する際は先ほどリードした CSV っていうのはそのスパークのデータフレームで、えー、っと出力されるので、まあ、スパークのデータフレーム上で、まあ 処理をしててあげてビッグエリにセーブすするみたいな感じですね、はい、これはのスパークのデータフレーム自体にライト関数があって、まあ、アペンドとかいろいろモードがあるんでそれを使って書き込んだりしますと。はい、でちょっとすみませんこれ見にくくて恐縮なんですけどデータプロックサーバーですを実行するのは G クラウドコマンドを使います G クラウドコマンドはそのあれです、えー、と Google クラウドのコマンド CLI インターフェースです。CLI コマンドです。CLI コマンドに ベータデータプロックバッチーズっていうコマンドがあってそこに必要なオプションを渡してあげることによって実行ができますざっくり言うと Python の, その実行したいスクリプトを一旦 GCS クラウドストレージにあげてそのクラウドストレージ上のフルパスを引数として渡してあげることによって実行ができます今回やってないんですけど確かこれリストとかそのある程度パッケージ形式にしてやることもできますあと10分ですねはい多分終わると思いますはい でえー、っと次のユースケースは、えー、っとこれがビッグクエリーに保存したと仮定して、ビッグクエリーから、えー、スパークデータフレームにファイル出力、えー、っとこれ、どこかっていうと、Firestore のデータベースに突っ込む前に、Firestore に突っ込む直前に、Firestore のスキーマの形に合わせて JSON ファイルにするみたいなユースケースです。 これに関しては、リードは特にそんなにさっきと変わらないですね、変わったところがあるとするならば、ちょっと注意しないといけないのは、ビッグケリーでをなんかそのスパークのバックエンドとして使う場合は、テーブルはそのまま使えるんですけど、ビューに対して何か処理する、特にセレクトの処理をするとかっていうときには、オプションをつけないとエラーになっちゃうんで、そこは注意が必要です。意外とここ分からなくてはまりまりした GCS の保存、これは先ほどのライト関数、説明したライト関数、あのビッグさっき言ビッグクエリーにライトしたみたいな感じですけど、えー、これはあのフォーマットを JSON とかに書いてあげることによって同じようなことができます。はい、ということで、ちょっと駆け足にはなりましたが、PySpark と d a t a p l o c サーバレス、えーまあ、これ実際やってみての感想なんですけど、まあ、使いたい時だけ使うっていうのが結構できたので、よかったんじゃないかなって思います。で 今回のデータって先ほど紹介した通り、1年分で1ギガいかないデータなんで、ぶっちゃけスパーク使うほどじゃないんですよ。ただ、ですね、これ同じようなユースケースで、1日数ギガとか数テラとかあったときに、スケーラビリティを担保した状態でデータ処理をする仕組みというところでは、これ結構使えるなという感触はありましたと。はい。 でえーっとまあ、あの使えるなっていうのは、あのそのスパークの必要なところの処理だけ使って、使いたいときだけリソースを当てて、終わったらリソースを手放すよってお金もかからないみたいな感じですね。ただですね、ちょっと自動化に関してはこれ、あのこれ、先ほど言ったように G クラウドコマンドでやった理由の一つが、自動化が結構癖があって<笑>、えー、結論から言うと、エアフローを使わないと、自動的なパッチが組めない、サーバレスの場合はっていう感じですね。はい あのデータサーバレスじゃないデータブロックはそれ以外の方法も確かあった気がするんですけど、サーバレスに関しては現時点で公式で用意されているのは、エアフローのオペレーターを使うという方式しか用意されていないので、まあ、ちょっと面倒くさいですと、まあ、ちょっとこれあの、は資料を公開するときにアペンディクスにそういう話を書いたので、それをご覧いただければと思います、はい。ということで、カンファレンスの技術トークとしては以上で、はい、野球の話をちょっとしたいと思います。はいえー、っと皆さん URL… ポポチチしたい人はぜひどうぞっていうぞいい感じで、はいえー、いきなりこう突然、今年の野球の話を始めるんですけど、えー、っとファイターズ、順位は残念だったんですけど、若い子、成長してくれてよかったなっていうと、やっぱり狐ダンスはある意味、天下取ったなっていうのと、あとは個人的に結構、新庄みたいな外野手とかが好きなので、あの同じくその強肩俊足攻守、パワーがある糸井さんとか福留さんの引退はちょっと悲しかったなっていうのと、 あとは今年一番笑った面白い事件は千葉マリンに降りてきた野鳥なかなか出ていかないと思ったら角中さんがバット持ってきて振り回したら出てったみたいなこともありましたしあとはやっぱり佐々木朗希選手の観念試合とか村上様がすごかったねっていうのはあったじゃないですかでこれ気がついたんですよ身体能力が優れてキレッキレでパワーと強権瞬速攻守でバットを振り回した外野手ってすごく描くないってすみません無理やりな作文であれなんですけど でそういう選手ってなんか心当たりあるなと思って、ね、現役時代のビッグボスそうじゃないですか現役時代のビッグボスそうだったんでそれっぽい選手ってこのメジャーリーグって結構いるんじゃないかと思って今日はちょっと3人ほど紹介したいなって思います、はい、あとこれ選んだ基準としてはセンター守ってて打球速度が速くてホームランめっちゃ打ってるんだけどちょっと雑みたいな感じですね。はい まあ、アロン・ジェッチは結構あの大谷さんと MVP 争いをしていてあの報道で見ることも多いヤンキースの強打者を今年のホームラン王ですね。はいあのー、これあの、手元でデモアプリ使えたデータ見ると分かると思うんですけどすごいエグいです、打球速度180とか平気で出す、ただ面白いのはこういう選手で得てして一塁とかレフトとか守りがちなんですけど身長2メートル、体重100キロ超えてるのにセンターを守ってるっていうやばいやつです。であとは マリアーズファン日本の人、結構マリナーズファン多いと思うんですけどイチローさんとキャッチボール相手になってたフリオ・ドレゲスという若手のセンターがまあルーキーなんですけどこいつもでイチローさんとはまた違った形でマリナーズの1試合を築くんじゃないかというぐらいめっちゃホームラン打っていて10年契約とかも結んでいてすごい選手がいたりします。この子ももデータ見るるるとととうちょっっ打打球角度上がると40本ぐらいいててんじゃないかなか 思っていますあとは最後にご紹介したいのはあのこれ個人的にすごい引かれる選手なんですねミネスタースインズにバイロン・バクストンという故障しがちなセンターがいるんですけどこの彼がですね本当にフィジカルお化けフィジカルモンスターであの日本の選手でいうとですねあの僕あの今の2チームの現役選手は万波中世が一番あの推しの選手なんですけど。 マンチューがこうバックストンみたいにこうホームラン30本近く打ってめっちゃ外野で走り回って守って肩とか生かしてくれたらすごい嬉しいななんて思っています。はい、で、あのー、今年外野守ってないんですけど1人やっぱりえぐいやつがいて、あのー、3, 人3人紹介した以外に。やっぱり大谷さん 怖い<笑>怖いなっていうのがあってあの去年より打撃の数字は落としてるんですけどやっぱり左打者の中では結構、欠出したホームランバッターではあることは間違いなくて、えー、でも思い返してみるとピッチャーとしても15勝とかしてるしやっぱりすごいなって思いましたという、えー、そういう示唆がまあ今回のデータでは得られたりしましたよという感じでございます。とといいうことでそそろろろ終わりまます、はい、今日結構いろんな話をしました メジャーリーグのビッグデータとかサーバレスとかパイスパークデータプロックというビッグデータが押すアスリート系エグイ外野手とかいろいろ話したと思うんですけどこれ多分1回の話でこれ全部インプットするの無理なんでぜひこれ資料を公開した後とかに振り返っていただいたりとかしてまあ自分の気になるところ野球が気になるなら野球のところ見ればいいしサーバレスとかクラウドが気になるならクラウド系見ればいいしスパークとかデータ処理が気になる方はそっちを見ていただければななんて思っております。 はい、まあ要約すると本当にスポーツデータの解析とか分析って面白いので、ぜひあの野球とかが好きな方は、のこのベースボールサーバトのデータを使うとすごくいいと思うので、えー、とそれでやっていただけたらなって思っています。はい、で、えー、とパイ p パ r クは結構クラウドで動かせるというか、まあ、あの本当にこれ大事なんで2度言うんですけど、スパーク自分で環境を作ろうとすると本当に大変なので、今後、仕事でスパークという文字が見て、あのそうだ、これ。 新しくバーチャルマシンとか Kubernetes のクラスター立ててゼロから入れようなんていう仕事を見かけたら、えー、体を張ってでも止めてあげてください。クラウドサービス使いましょうそこはと。はい、であとはそのサーバレスでクラウド使うと結構楽ですしあとこれ特に初学者の方とかにお勧めしたいんですけどそのプログラミング、まあ、Python とか他の言語でもいいんですけど、えー、ある程度覚えて何かサーバーを立ててホストして ウェブアプリとか出そうとかそうなった時には、ぜひサーバレス系のものからやってみるという検討をするといいんじゃないかなと思います。まあ、Python じゃないんですけど、Firebase とかは一番手をつけやすいですし、Python が使える環境だと、AWS だと Ram だとか AppRunner、えー、あとは Google クラウドだと AppEngine とか CloudRun とかいろいろ選択肢あると思うので、そういったものを使うといいんじゃないかなと思います。あとはメジャーリーリグえぐい選手いるけど、まあ、大谷さんが スライダーばっかり投げるところも含めて一番エグいんじゃないかなって思います。はい、あ最後に大事な話、えー、っと結構いろいろ話してきっと持ち帰れる材料多いと思うんですけどあくまでも今回出した構成ってこれあの僕がこう作ったら最強だと思いますってやってやっただけなんで、えー、それをそのまま鵜呑みにして真似すると状況によっては大変だと思うので、えー、ぜひ皆さん あの自分のコンテキストに合わせてお持ち帰りいただいてアレンジして使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。あと、ここまでスパークの話しといてなんですが、えー、とこれ来シーズンからちゃんと運用するんですけど来シーズン運用するときには多分これスパークを外してですね別のもので作る予定です。はい、ということで、えー、質疑応答タイム、この後あると思うんですけど質疑応答とかにお答えしつつ時間が余ったらこの辺の話しようと思います。 中川さんご発表ありがとうございました。私の声って聞こえてますか今？えっ、ー、とねもうちょっと声 張, っもうちょっと張る頑張ります。ちょっと今レシーバーがなくて張ります。えー、っと、はい、じゃあ質疑やっていきます。えー、っと40分までえー、っと質疑に使おうと思います。はい、なので時間待ったらあの先ほどの Appendix のコンテンツをお願いいたします。はい、で皆さんのスライドの方にアクセスいただいて、えー、ご質問を書き込んでいただいたりとか、あとはえー、っと既にある質問に関してはあのグッドを押して 投票数が多いものから取り上げていきますので、えー、ぜひぜひ質問の書き込みや、えー、投票お願いいたします。では、えっ、ー、と一番上のもっと貼った方がいいですか。あ、手持って見られてる。も う, もうちょっ と, ょっと頑張ります。はいああああ。あ、今レシーバーもらいました。あ, ありがとうございます。ちょっと一旦あの皆さんの質問といやいいねと押していただいてはいお待ちください。ありがとうございます。はい大丈夫です。はいではえっ、ー、と控えめでいきます。はい。すさすえっ、ー、と一番上の質問ですね。自由票入ってるやついきます。 差し支えなければ GCP の月額料金を教えてほしいですというご質問です、えー、差し支えないんで教えます差し支えないんで教える と,、えー、と今回作ったサービスで一番お金がかかっているのはえっ、ー、とちょっと待ってさい、ね、あ結論さいておきます月額は今回のサービスだったら、えー、とまだ本格運用していないんで参考程度なんですけど5ドルもいってないですはいえっ、ー、と あの今回みたいなデータ量だとビッグクエリとかクラウドストレージはあの全然テラバイトとかデータ行ってないんでほぼただ当然です一番お金かかってるのはこのオレンジ枠の中にえー、とちら上にちらっとあるキャッシュって書いてるところあるじゃないですかメモリーストアメモリーストアが一番高くてですねちょっと裏話をすると今デモ公開してるんですけど、えー、とデモの負荷対策として 一時的に入れてるみたいな感じで、はい、あのこれ、本当は恒常的に入れようとしたんですけど、毎日2、3ドルとかかかっちゃったんで、一旦開発中は止めて、ついさっき立ち上げ直して、やったりとかして、工夫してるっていうぐらいの感じです。なので、今回の構成で野球データを扱うぐらいだったら、まあ、変な使い方しても10ドルもいかないと思います、月額。はい、以上ですご回答ありがとうございます。 スマホで見ましたけどサクサク動いてました。はい、あのあでもサイト。ありがとうございます。こじゃあこれはお金がかかったメモリーストアのおかげです。はい。ありがとうございます。続いての質問、えー、いきますね。えー、とパイスパークを使う場合の基準となるデータ量はどれくらいでしょうかという質問です。ああいい質問ですね。いい質問ですね。僕が思っている答えで言うとですね。 えー、と今回ぐらいだったら全然使う必要がないぐらいのところで僕あ今回使ったのは理由2つあって1つは単に好きだから使いたかったっていうのともう1つはえっとこういった形でついっかりパイコンの CFP が通っちゃってあ真面目にやらざるを得ないなと思ってきれいに作ってちゃんと残せるチップスを残したみたいな感じですと。でじゃあ基準あの質問のその基準のところなんですけどすごくざっ 言うと今回みたいに ETL のバッチで使うみたいな感じだったらやっぱりそれこそ1回の処理量でなんかそのパンダスで使えないぐらいのデータ量なのでまあ数ギガとか数テラあの昨日あの別のセッションであの そ, のそういったのスパークとかタスクとかパンダスとの比較があったと思うんですけどはいあのそこでなんかその特性とかを見ながらでえっと選ぶのがいいんじゃないかなと思います答えになってるかなこれではい ごごありがとうございますもし質問した方でさらに知りたいということがありましたらあの発表後中川さんに直接お聞きくださいではもう一つ言ってみたいと思います、えー、こちらがちょっと長いのですが GCP でサーバレス ETL を実装すると今回のデータプロックやほかにもデータフローバーテックス AI パイプラインクラウドファンクションは軽いデータの場合など いろいろな選択肢があって、どれを選ぶべきかも悩むのですが、技術選定の基準などがあれば教えていただきたいです。なんとアペンニィングにありますので今見せます。おお。<笑>そういう質問来ると思って用意してました。ということでちょっと、ね、素晴らしい。えー、っとじゃあちょっと説明しますね。はい。えー、っと一旦ですね、あの AI プラットフォームとか AI 系はちょっと外してます。えー、っと話が全く別になるんで。 えー、と今回みたいな、そのあるところにストレージとかにデータがあって、あるデータベース、あるデータウェアハウスにデータを動かすみたいな手段、まあ、Google クラウド縛りの場合、ざっくりこの5つかなと思います。で、基準なんですけど、えあまずこれ、それぞれサービスの特性でいうと、ですね、えー、データフロー、データフュージョン、データプレップ、クラウドラン、クラウドファンクションずっとあるんですけど、 えー、とそのこのうち上3つがえーっとそのデータの転送とか ETL 専門のサービスみたいな感じです。で違いはデータフローはそのいわゆるリアルタイムとかニアリアルといったその流れてくるデータをそのまま処理するみたいなユースケースはデータフローでデータフュージョンは例えばえっとオンプレのデータベースとかそのレガシーシステムにデータがあるみたいなやつを一気にクラウドに移したいみたいな目的はデータフュージョンになります。でデータプレップはこれどちらかというとローコードみたいなサービスで。 えー、と, とあるところにデータがあるんだけどこれをちょっと簡単に前処理していい感じにしたいというときに、えー、使うのがデータプレットですで、えー。特殊な要件があってどうしても Python とか他の言語でプログラミングをしてやりたいというときにはクラウドランか ク, クラウドファンクションズで自分で作るみたいな感じになりまますすす、はい、質問の答答えは以上ででごご回あありがとととううざいいいい今分つつか投票順にこ思ます。 続いてのご質問エグイ選手はスパークによる統計結果を分析して発見されたんでしょうか分析前に知らなかった実はエグイ選手はいましたかというご質問です、えー、っとスパークは今回バッチとして使っただけなんで別にスパークで何か見つけたっていうのは正直なくてです ね,、えー、ね種明かしをするとだいたいもともとこの選手やばいだろうっていうのは当たりはついていて。 で実際本当にやばいかどうかっていうのを打球速度とかその今回見えるデータでちょっといろいろビッグクエリー上でクエリーを叩きながらちょっと見てあこいつらいいなと思ってピックアップしたのは今回の三人という感じですなるほど、はい、ビッグクエリー上で見つけられたとそうですねはいあの最終的なデータ全部ビッグクエリーに入れてんでそこでまあなんかいろいろいじって見つけたっていう感じですありがとうございますじゃあ こ, これで最後にしようと思いますはいえっと 取り上げられななかったものにに関ししててはは個別に聞くなどしてくどださいでで最後ですデータサイズが大きくなるとスパークで実行する価値があるんじゃないかということでしたがデータサイズ大きくなればなるほどビッグクエリでデータ加工した方が強いイメージだったのですがスパークの方がいい部分としてどのようなことがあるでしょうか質問は以上ですあこれ、ね、すごくいい質問で、えー、っと結論から言うと使いやすい方でいいんじゃないかなって思っていますとちょっと待ってくださいね。 えっとそうですね、使い分けがあるとするならばそのなんかこう瞬間風速的になんかこうリソースが欲しくてそのなんか縦持ち横持ちで計算したいみたいな時とかはスパークでいいかなと思うんですけど一方でビッグクエリーで済むのであれば全然ビッグクエリーやってもらって構わないかなと思います。 あの先ほどちょっと話の中でこれはの僕が本サービス作るときにはスパーク外すなんて話したと思うんですけどあのその質問者の意図がどうか分かんないんですけどまあビッグクエリでできるからっていうのは本当にそうで<笑>、はい、まあ好きな方でやればいいんじゃないかなって思いつつちょっとなんかねど こ, どこのっったっけなちょっと書いたんですけどえあこれねちょっとはしょったんですけどえっとこの一番下の表の外にある米印のところ読みますかね。 スパークインビッグ ク, クエリーというビッグクエリーのスワードとしてスパークを実行する機能の提供予定ありって書いてあるんですがこれあのつい昨日だかおとついの Google クラウドネクストっていう Google のイベントで発表されたんですけどビッグクエリー上で実はスパーク使えるようになるんでえとそこでやっていいかなって思うのと個人的な感想としてはこの発表を今日の発表の数日前に聞いたんでマジかってなってあこれきっともしかすると来年にはこの僕が作った ま、だこティ i プス使われないなっていう、はい、そういう落ち話もあったりします。ということで結論から言うと好きな方を使ってくださいあとビッグクイリーでスパークは使えるようになりますというの答えになりますご回答ありがとうございましたでは時間にもなりましたので、えっと、皆さんたくさんの質問ありがとうございますまた中川さんもあの、えー、質問、えー、たくさんお答えいただき誠にありがとううございいいままししたたもう一度拍手をお願いいたしますありがとうございました。 こちらでえっとこちらのトークは終了になりますが質問がある方やまた直接お話ししたい方は廊下やホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動されますので壇上周りには集まらないようにだけご協力をお願いいたしますこの後は16時50分からこの部屋でクロージングとなります